では、えっ、ー、と、本さんの、あのー、録音を聞かせていただきました。すごく上手でした。うん<笑>驚きです。<笑>びっくり、あのー、特にデスマスは、もうしっかり読めてましたし。は, い、はい、一度聞いてみましょうか。は, い、はい、ちょっと待ってくださいね。自分の声聞くの、少し恥ずかしいですね。 <笑>ちょっと恥ずかしいです。はい、全然でもね。恥ずかしがらないでくださいね。とても上達人口が80億人になる。<笑>世界では平均の寿命が長くなって亡くなる子供が減って人口が増え続けています。国連は世界の人口が11月15日に80億人になると言っています。国連はこれからも。 南アジアやアフリカなどで人口が増えると考えています。インドでは来年人口が中国より多くなって世界で一番になりそうです。アフリカでは2050年までに人口が20億人になって世界で4人に1人がアフリカの人になりそうです。反対に日本など61の国や地域では、 2050年までに人口が 1% 以上減りそうです。世界の人口は増えるスピードが少しずつ遅くなっています。国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める可能性があると考えています。はい、はいいいでねああの子の聞いたとところをあのちょっと ここが気になるなというかね、ここを直すとすごくよくなるなというところをちょっと紹介、はい、紹介というか、はい、伝えしたいと思いますね。でも、今、あの音声を聞いていても、すごくスムーズにあの内容が入ってきました、私自身も。すごくいいなと思いましたよ。はい、ありがとうございます。 でさっき「あのはひふへ方が苦手だっていうふうにおっしゃられてたんですけどこれちょっと画面小さいですかあ大丈夫です。あ、うん、これぐらいかなこ、はい、れぐらいがいいですね。はいはい okay、で,、はいでえっと、聞いていた内容で右側の全文の赤い字になっているところがあの今日ちょっと修正というかねあの発音の練習したいなと思うところです。で 全体的に聞いているとこの左の黒板の絵のところにあるラリルレロとドですねの発音がちょっとね例えばラリルレロのところのラがラってこう 巻, き巻いているラってなってしまっているところがありましたでえっ、ー、と本文にもあるんですけど例えば1文目世界では平均の 寿命が長くなってなくなるこう「どうも」の「どう」のところも「ど」って言ってるのか「ろ」って言ってるのかってちょっとこう「ど」とこううんとあの点々がついた音になっていないように聞こえたのでまあここはちょっとゆっくり修正していきたいと思います。はい、で星の2つ目が「寿命これからも反対に可能性」っていうこの4つの言葉は えー、とちょっとあの音って発音の仕方かなのアクセントの仕方がえっが気になったのでここをいあの話していきたいと思いますはい、はい、まずはですねえっ、ー、と1つ目の「寿命」っていうところなんですけどあのー、前回多分「授業」っていう言葉を「授業」っていう言葉をあのお話の中でした時に 10行っていう風に銃をちょっと伸ばしてたと思うんですよね。そ、は、れ、い、と同じようにこの寿命も寿命ってちょっと伸ばしてたんですよね。はい、なので、あのー、ここは10ってしっかり短く聞いて寿命言ってみてください。寿命寿命うん。寿 命, 寿命これは寿命ってなってたので、寿命が長くなってですね。全体的に。 あのー、なんていうか、まあ私の出身地もそうですけども、いろいろな、あのー、アクセントの付け方というか言葉はあるんです。日本の中でも。あるんですけど、まあその中でも、やっぱりここはちょっと違うかなっていうところを今日ピックアップしているので、例えば、人口って言ってたと思うんですけど、まあニュースとか本来は人口って言うんです。でも人口で全然伝わるので、 そこは今回修正には入れていません、はいはい、そういうのもいろいろとあるので今日はこの赤字だけちょっと中心に見ていってください。はい。はいえー、世界では平均の寿命が長くなって亡くなる子ども子どもって言いづらいですか子ども。供。あ大丈夫ですね、うん。子どもが減って、うん、人口が増え続けています。 国連っていう言い方も実はちょっと気になったんですけど今回赤字にはしていませんが、えー、と国連って言ってたかな国連って発音でお願いしますねはい国連はで2つ目はい国連の国連は世界の人口が世界の私入れてないですね左が世界の人口が11月15日に 80億人になると言っていますでこの1文ですねあ二2文ですね世界では平均の寿命が長くなってから80億人になると言っていますまで一度読んでみてくださいはい世界では平均の寿命が長くなって亡くなる衣が減って人口が増え続けています国連は世界の人口が 11月15日に80億人になると言っていますはい OK ですよくなりました、はい、ありがとう寿命は OK ですね子どももしっかり聞こえてましたどう次ですね次の文ですね、はい、国連はこれからもこれからもこれからもえっ、ー、と本さんはこれからもってなってたと思うんですけどこれからもこれからもうん国連はこれからも 南アジアやアフリカなどでのこのドームですねちょっとなろれみたいなちょっと、ね、言いづらいですよねなどで人口が増えると考えていますこの一文にちょっと読んでみてください国連はこれからも南アジアやアフリカなどで人口が増えると考えています うん、オッケーです国連はこれからはアアア、うん、例えばあのこれからももいろんな言い方もあるんです例えばこれからもとかこれからもとかこれ ち, ょっとちょっとしたニュアンスの違いはあるんですけどあの極端にこれからもってなってしまうとちょっとこう違和感を感じる。うん、なので 少しこうフラットに帰れたらいいかなと思います、はいえっと、次の行は大丈夫でしたインドでは来年ね、はい、人口が中国より多くなって世界で1番になりそうですアフリカでは2050年までに人口が24億人このね24億人ちょっと録音のところで4が抜けていたかなと思うのでちょっと赤字にしたんですけど はい、あの一度、まあ、ここは読んでみていただけますか、はい、アフリカではからでいいですアフリカでは2050年までに人口が24億人になって世界で4人に1人がアフリカの人になりそうです、うん、オッケーです、はい、で次の「反対に」もそうですね「反対に」ってなってしまってたので「反対に反対に」 反対にはい、うん。反対に。日本など61の国や地域では2050年までに人口が 1% 以上減りそうで す, 反うです、ね。反対に。さっきのこれからもも一緒ですね、はい。これからも反対にって同じアクセントになってたのでこれからも反対にって同じ感じです。一度読んでみてください。うん え も, うもう一回すみません反 対,、okay. 反, 反対に反対にあ反対 に, 反対にあそうですかにとかもとかしたのほうに発音、えー、することですかにじゃないにですかというのは反対にはなめですかあいいですよあそうですか え, さっえっと本さんは えーと「2」のところではなくて反対の「ター」が下がってたんです「反対にってああなるほどはい分かった2は全然 OK ですよなので「反対にってこう「ター」のところをちょっと上げてくださいあはい分かりました「反対に日本など61の国や地域では2050年までに人口が 1% 以上減りそうです」 世界の人口は増えるスピードが少しずつ遅くなっています。うん、オッケーです。はい。最後ですね。この可能性っていう言葉もあの同じようにちょっとあれですねあの言葉の真ん中が下がる癖があるのかな。これ、うん、録音はやっぱり1行ずつ聞きながら修正した方がやりやすいですね。この最後の方がある。 とは減り始める可能性があると考えています。わかりますか可能性はララメですね。うん、可能性ってなってるんですよね、うん。うん。ここ可能性。可能性。うん、可能性があると考える。では、あのここをもう一度いきますね、えーはい。国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始めるここです。 可能性があると考えています。可能性、があると考えています、うん、可能性読 ん, う読んでみてください。国連はから読んでみてください国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める可能性があると考えています。毎回可能性やってください。あ、そうですか。 もう一回ね。あだめとかじゃなくて復習です<笑>、うんはい、国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める可能性があると考えていますうん可能性ちょっとか可能はうって言わないんですけど可能性になってしまうので可能性少し伸ばす感じです、はい、少し細かいことを言うと 減り始める可能性があると考えています。うん、オッケーです。はい、とてもいいです。<笑>ではですね、少しえっとこの記事について、えー、質問をしたいと思います。はい。口頭で大丈夫ですか？口頭というのは文を見せなくて、えー、言葉で聞いても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。では聞きますね。えー、人口が 増え続けていいる理由は何だと思いますか人口が増え続けている理由は平均の寿命が長くなって亡くなる衣が減るからですどうして平均寿命が伸びているんでしょうかねどうしてですかね、うん、なんか最近は皆さんは、うん、あ栄養がよく、うんう 収集できたり、えーうん、環境の問題が良くなるから、うん、えー。いいと思います。寿命が長くなると思っています。うん、なるほど。栄養を、ね、たくさん取ることができる、まあ、栄養が豊富な食べ物が増えたということもありますたけ、はいねね、栄養、また環境がいい、うん、栄養が豊富。うん あと環境が整っている。うん、いいですね。もう水つ質問しますね。はい。えか水とか水とか水とどのような問題が発生すとと思いますかかそうですね。まず環境の問題にとると思います。人口が増え続けといるとか水、うん、か水とか うん、空気のフラッシーとか、うん、あーなんか悪くなるかなと思うので一番問題なのは環境かなと思っていますなるほど人口が増えると環境問題があの問題が大きくなってくるんですねはい。確かに森が減っていくことや川の水が汚れてしまうとかゴミが増えてしまうとか そういういところはすごく問題になってきますねはいなるほど、えー。では本文についてちょっと聞きたいんですけども、えーと、来年世界で一番人口が多くなりそうな国はどこですかあインドですインドは来年人口が中国より多くなって世界で一番になりそうです。 そうです。インドへは行ったことがありますか？私はまだ行ったことがありません。私もありません。<笑>はい。人口が中国よりも多くなるとなると、やはりあの国の面積は中国の方が大きいので、人口密度が。高くなりますね。うん、また様々な問題が出てくるのではないかなと思います。 そして2080年頃には世界の人口は何人になりそうだと考えられていますか ?2080 年までに世界の人口が104億人になるそうですね。はい。はい、あと24億人も増えます。そうです。はい。 人口が増え続ける問題として本さんは環境のことをすごくあの、ね、問題になるっておっしゃれてましたけども私はあの食べることがすごく好きなので食べ物がなくなななくるんじゃいいかなって思いま す, <笑>す、ね、<笑>みんながあのお寿司を食べたり、うん、みんなが果物を食べたりとかしてこの世界で食べ物がなくなってしまうんじゃないかなって心配になりました。 <笑>ありがとうございます。日本語の自然な言葉も聞けました。それをね真似して練習します。はい、ありがとうございました。今日はえっ、ー、と今回のテーマ、世界の人口が80億人になるというテーマで、えー、あの宿題をしていただきました。今日、えー、修正というかねお直ししたところは寿命と えー、この「世界の」っていうところはなんか何度か聞いてもまあ大丈夫だったのでここは気にしないでください寿命とこれからもと反対にと可能性ですねもう一度最後あの復習してみましょうか寿命寿命、うん、ここが「10秒」ってなってたので、はい、寿命ですね、はい、寿命、うん、寿命うん これから も, これからも反対 に, 反対に可能 性, 可能性、うん、であとはラリルレロですねあの先ほど聞いているとあのちょっとどこのラかなと思ったら来年のラでしたラってなってたのは難しいです来はい 来, 来年、うん、いいですか来年、うん来年来年 来年うん来年あと童話大丈夫でしたね何度かはいまたあのお家で今日の復習ということで、えー、この赤字のところと、まあ、あの授業中に話したところと、えー、繰り返し練習してみてくださいはいありがとうございました、はい、では今日これで今日の授業終わりますありがとうございました。はい、ありがとうございました<笑>